どんなパソコンの機器を使ってますかって話ですけどえっともうほんまに今のねコロナ禍になってからのやっぱりウェブサイトの機器を何を使ってるのかウェブ周りの機器何を使ってるのかってむちゃくちゃパフォーマンスの影響しててやっぱここでまずねマインドセットが違うかったらいい結果が出ないんですよ絶対おすすめしますけどまずねパソコンは絶対に Windows ダメですよ Mac ですよ 絶対マックですよ私も起業してすぐに売り上げたまったら Windows と Mac に変えたんですけどそれで多分パフォーマンス多分ね1000倍ぐらい上がったんじゃないかなっていうのもやっぱりもうあんまり言えないですけども詐欺ですよ。もう Windows と Mac 本当にその何て言うんですかねあの使い勝手の良さというかパフォーマンスの高さと耐久性の高さとか全然違う Windows のパソコンで使ってたら勝手にね止まら 止まって動けなくなるんですが、私、1台目のマック、まだ使えますからね、10年前に買ったやつ。何の差なんのさ、なんて話、インシャルの価格が高いからって、騙されちゃダメですよ。なので、マック買ってくださいって話です。下のリンクにいろいろ載ってるんで、ゲットしてください。